ポギーですそれではよさこいかしわ紅塾の皆様の演舞どうぞお楽しみくださいえはい、えー、会場の皆さんこんにちはあお隣はですね柏市からやってまいりましたよさこいかしわ紅塾と申します、えー、私たち、えー、今ご紹介になりましたように鳴子この音をですね、えー、非常に重要視しておりますというのはコーチのよさこいでは鳴子の音が鳴らなければよさこいじゃないと言われてます 私たちも8月に高知の酒井の本祭の方出場してまいりましたまた来年も行きますのであのぜひとも私に一緒に行く方を募集しておりますので、えー、お声をかけていただきたいと思います、えー、それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますカム DUCK! たくの拍手を頂いたお客様に礼